いやー、刀鍛冶の里編第3話が、ちょっと噛み替えすぎたっすね。ということで、まあ、今回はそんな刀鍛冶の里編第3話の、えー、振り返りながら感想、そして考察解説やっていきたいなと思ってるんでね。えー、皆さんぜひとも最後までご覧ください。それではもう早速、やっていきましょう<音声> はい、ということで、まあ、今回のスタートなんですけども、こんな感じでね、えー、炭治郎と小鉄くんが、ま、より一ゼロ式の中から出てきた刀にね、えー、驚いてるところから始まりました。あ、一体この刀っていうのは何なんでしょうかね、ということで、えー、300年以上前の刀だと推測されます。で、そして小鉄くんがですね、あ炭治郎にこの刀をもらってもいいんじゃないかなと提案します。えー、戦国時代の鉄っていうのはすごく質が良くてですね、えー、この刀っていうのも、 すごく質がね、えー、いいみたいなのでちょっともらってみたらいかがでしょうかみたいな感じで提案するんですがいやこの二人のね喜んでる描写っていうのが非常に可愛らしくてですねいやもらっちゃダメだよみたいな感じでね、えー、純粋で喜んでる描写っていうのが可愛かったですねはいでそしてですねこの刀を見てみるとですねもちろんその通りなんですよ300年以上前の刀ですので、えー、もちろん錆びてしまっていますよね ということで、えー、悲しむ炭治郎とコテツ君でございますでそんなわけで悲しんでいるとですね、えー、とあるゴリラがやってきますということで、えー、その名は鋼塚ホタルということで話は聞かせてもらったあとは俺に任せろとゴリラがですね来るんですけども言葉足らずですね何を任せていいのかわかりません、えー、喧嘩になる炭治郎とコテツ君と鋼塚さん、えー、するとですねそこに金森さんがやってきて でですね、鋼塚さんが言いたかったことを代弁します脇が急所だよということで<笑>脇を攻撃してですね鋼塚さんを黙らせるんですが鋼塚さんを許してやってくださいねと彼は山ごもりで炭治郎の刀を良いものに仕上げるために修行していたみたいなんですよねいやホタルンはツンデレなんだからということでねいや鋼塚ホタル可愛いですねで炭治郎の反応っていうのも観路寺さんみたいでねめちゃくちゃ めち ゃ, ちゃ可愛かったんですよ。ほう、私のためにみたいな感じでね、めちゃくちゃ可愛かったんですけども、いやーちょっとですね、さっきからずーっと石を投げてる悪い子がいるんですけども誰ですかということで、えー、ここね小鉄くんがずっと石を投げている描写がありましてね、いやめちゃくちゃ笑いました。はい<笑>。 で、そしてですね、まあ、そんなわけで、先ほどの刀っていうのを、鋼塚さんに任せて、え、代わりの刀っていうのを炭治郎が受け取ることになりました、って感じでね、まあ、先ほどの300年以上前の刀はですね、鋼塚さんが研いでくれるみたいなんですよね、はい。さあ、続いてはですね、場面は夜に移り変わりましてですね、え、炭治郎と原野の会話パートに移ります。いや、友達みたいな顔して喋んじゃねえよ、ということでね、え、玄が怒っていま ましたけどもいや友達じゃないのということでねいやこの2人の会話ね相変わらず仲がいいのか悪いのかわからなくてね、えー、非常に面白かったんですけどもいや元やめちゃくちゃ好きだわということで岡本信彦さんのねアフレコっていうのがめちゃくちゃ良かったですよね私もね元や本当に好きでございますでそしてですねまぁ、あ、そんなわけで、えー、会話をしているとですねここで炭治郎がまずいことに気づいてしまいます、えー、それはですね あれ原野歯が戻ってるというところでえ温泉で欠けていた歯がですねあれ戻ってるよというところでえ空気がですね一気に冷たくなり黙り込む原野でございますえ何やら隠していることがありそうですねえ原野っていうのはもしかするとサメなのかということでね歯が再生しているんですけどもまあちなみに炭治郎は欠けていた歯をですねえ拾っていたので歯が再生していることは事実ですよということでいやおい 炭治郎おいということでね、えー、人の歯を取っとくなよということでまあいろいろとツッコミどころがね、えー、たくさん満載なんですがあ部屋をですね追い出される炭治郎ということでいや原野ですね何やら秘密がありそうですねさあそして場面はですね、えー、三つ編みをする炭治郎と根塚の場面へ移るわけなんですけどもいやねず塚が可愛すぎて今回も相変わらずのね萌え描写がね、えー、あって最高だった たんですけども、もいや根津子はね。どうやら甘露寺、光さんが大好きみたいで、えー、お揃いの紙にしたくね、えー、三つ編みにしていました。ということで、ほんま尊いです。なーって感じでね。いや最高の場面っていうのがありましたね。はい、さあ、そんなわけでですね。まあ、こっから場面はですね。夜に移っていきましてですね、えー、温泉に長居してしまったとある刀鍛冶のお方がですね、えー、夜道帰りの散歩をしているとまあ、そこには見たことも。ないつ 壺っていうのが現れてくるわけなんですよねいやー非常に恐ろしかった描写ですよねえ違和感を感じですねその壺をどかそうとするといやーマジですかって感じでねいや吸い込まれていくんですよねいやーここはマジでトラウマなんですけどもいや皆さんこのシーンえぐくなかったですかということでそうなんですよあいつ上弦の5玉子がですね刀鍛冶の里に侵入しており ましたということでえ刀鍛冶の人が犠牲になってしまったんですけどもいやマジで恐ろしすぎる描写にえ思わず鳥肌が止まらないよということでいやまずいまずいやはり山の中の刀鍛冶の肉など食えたものではないわだがそれもまたいいということでねいやー玉子がですねちょっと気持ち悪く登場したんですけどなかなか不気味な鬼でねいや良かったですねはい まあ、そんな感じで刀鍛冶の人がね、吐き出されてる描写なんかもありましたけども、いや、刀鍛冶の人マジで可哀想ですよね。いや、今回ね、ちゃんと食ってもらえないし、いきなり殺されたしということで、いや、当にかに可哀想なんですが、さらにですね、あいつも刀鍛冶の里に侵入しておりましたということで、こちらでございます。はい、上限の4、ハンテングでございます。はようはよう、急がねば無理。 ムザン様はお怒りじゃということでえ奇妙に震えながらですね登場しておりましたけどもいやマジで今回上限の鬼のビジュアルが終わってますねということでいや刀鍛冶はマジでなんでこんな気持ち悪い鬼しか登場しないんですかということで<笑>いや本当にですね終わってますねビジュアルが完全に終わっているんですけどもまあ手なわけでですね場面は変わりましてゲンヤのアニオリパートに移るわけです ここではですね、原作では描かれてないシーンっていうのがあ描かれましてですね、えなんと玄也がですね、自分の刀が研ぎ終わったか見に来るっていうね、まあ、シーンが描かれておりました。で、小屋の中には誰もいないんですが、あおそらく玄也が刀を磨いていたのはあ、先ほど食べられてしまったあの方なんじゃないかなと思うんですよ。はい、先ほど温泉上がりでね、え食われてしまったあの人がですね、玄也の刀を磨いていたんじゃないか ななんてねえ思うんですけども非常に残酷なパートと打って変わってですね幻夜の兄寄りパートでございますでそしてですね幻夜っていうのはここで最後にこんなことをつぶやいているんですよねえ兄貴俺はやらないといけないんだということでどういうことなんでしょうかねいやこれは刀鍛冶の後半に繋がってくるセリフなんでね早く幻夜の過去回想が見たいなぁって感じなんですけどもいや兄寄りパートで幻夜のねキャラが引き立ってるのは本当に 嬉しかったでですねはいでそしてですね、場面はですね、時きと一郎君くんと、炭治郎の会話パートへ移るわけなんですけども、金森さんはどこへ行ったのということで、尋ねてくる時とくんでございます。え、するとですね、炭治郎は、あおそらく、鋼塚さんと一緒にいるんじゃないかなと推測してですね、え、一緒に探しに行こうよと提案する炭治郎なんですよね。え、しかしですね、時きとくんっていうのは、あ、なぜそこまで人に構ってくれるのか かその優しさっていうところに、えー、違和感を覚えているんですよね、えー、炭治郎は人のためにすることは巡り巡って自分のためになると言ってですね一緒に探しに行こうよというわけなんですけどもいやーここ良かったよね、えー、そんな言葉に、えー、何かを思い出したのかあと鬼頭君の目にですね光が宿っていましたということでえ今なんて言ったのということでねいやなんかここねありそうですねということで でいや、非常に重要なね、パートなんですよ。はい。刀鍛冶の醍醐味の、ま、ときとくんの目に光が宿るパートということで、いや、どういうところが引っかかったんでしょうかね。はい。非常に会話パートっていうところも、まあ、重要でございますね。はい。で、そしてですね、ま、ねずこが起きましてですねえ、3人での会話パート、ねずこが生き物として変化をしていること、え前にも合っているかなーと、ときとくんがですね、炭治郎に指摘すると、ま、たははーと考え 混んでですねまあ、傾く3人ということでまあ、思わずここの描写っていうのは笑ってしまいましたねいや可愛いですねこの3人ということでえ3人とも純粋が故にえ会話がねえたまにおかしくなりますよねということでまあ、非常に可愛らしい3人がね映っていたので私は癒されたんですけどもねいや本当に良かったですねはい。さあそしてですね場面は変わりましてえついに奴が登場しますという とことで、えー、誰かが部屋に入ってきたのかと思いきや、そう、あいつ、ハンテングがなぜか部屋に入ってきたんですよね。えー、焦り動揺する炭治郎と無一郎。えー、しかし焦ったのは束のっすぐさま戦闘体制へとチェンジしていきます、えー。なぜ現れたのか、なぜここにいるのかはわからず、えー、刀を振るときと無一郎ということで、いやー、霞の呼吸、死の肩、遺留斬りでございますよね。 いやマジでヤバいっすわ。 うーん、ここ本当にかっこよかったね。柱の戦闘シーンってレベルが本当に違いますよね。え、BGM もえぐいし、エフェクトとかも速さも本当にえぐいし、いや、鳥肌がね、止まりませんでしたね。で、そして炭治郎の方もすかさず刀を振っていきますということで、え、日の神かぐら8カということでね。いや、非常にかっこよかったんですけども、いやー、マジで畳みかけの技ね、最高すぎるねって感じで、 えー、しかもですね、炭治郎ね、今回迷わず、えー、日の神かぐらを撃つというところで、えー、上限の鬼って判断した瞬間に、えー、自分の最大火力をぶつけるっていうところがね、えー、本当に最高でして、えー、成長したなーっていうところを感じましたね。はい。日の神かぐらを迷わずに、えー、撃つ炭治郎ということで、炭治郎 お前は本当に判断が早いということでね。いや、本当に素晴らしい描写だったんですけども、さらにですね、ねずこの蹴りをかましてですね、え、ここで無一郎くんが首を切りますということで、え、早くねということで、いや、ちょっとね、怪しいな、早すぎるなって感じなんですけども、まあ、そうなんですよ。はい。ハンテングっていうのは、あ何やら縁起臭い発言をします。え、それはですね、切られたーということで、えそんなこと上限は 言うはずないよということでえしかもですね悲しんでいる描写も一切ないままあ切られたって感じでねちょっとハンテングが縁起臭いねえことを言っているんですよはいということで油断してはいけないぞと心構えているとですねえそうなんですよ今回の醍醐味でありますえ分裂鬼っていうのが誕生しておりましたいやーマジでかっこよすぎるよね切られてから分裂までの再生速度っていうのもめちゃくちゃ速いし え何よりもですねビジュアルっていうのがかっこよすぎるんだよねでそしてここで相手の術によってえ吹き飛ばされてしまう無一郎くんということでいやーマジかーって感じでね柱でさえ状況判断に頭が追いついていないというね、まあ、上限の本当に強さというところが、まあ、見えたパートなんですけどもいやーちょっとねここね宿や怒のね戦闘シーンっていう感じでマジでね最高なんですがまあそんな感じ 感じで現場に残される根塚と炭治郎ということでまあ、鬼の方も喋り始めますねいやーということで鬼の解説やっていきましょうかはいまずはですね今回こちらの目の赤い鬼が登場しておりましたけどもこちらがですね赤土となっておりますでこちらの鬼はですねえ釈情っていうのを使ってですね主にですね雷で攻撃してくる鬼となっておりますいやーマジで雷のエフェクトっていうのが本当にかっこよく でねいや赤と青の混ざったねまさに鬼しか出せないようなまあ、雷をま出していたんですけどもいや関戸マジでかっこよかったねはいで声優さんがですね今回分裂ごとに違うよということでまあ、今回関戸の声優さんがですね、えー、梅原雄一郎さんとなっておりましたはい渋みのある声でまあ、非常に良かったんですけどもまあ、ちなみに梅原さんはですねジョジョのウェザーリポートなんかを演じられている方ですねいや非常 非常にかかっっこよかったですねはい。で、続いて登場した鬼がですね、こちらでございます。ということで、えカラクですねえ、目の緑色の鬼ということで、え天狗の内輪を使ってですね、主に風で攻撃してくる鬼だよとなっておりますね。で、このようにですね、カラクもですね、風のエフェクトっていうのがめちゃくちゃかっこよかったですよね。いやー、これも非常にかっこいいんですが、あ声優さんがですね、石川海人さんとなっておりました。あ非常に楽しそうな演技っていうの が本当に最高だったんですけどもまあ、ちなみに石川カイさんはですねヒロアカの飯田くんなんかを演じられていますよということでいやーちょっとかなり有名な声優さんなんですよねで今回ですね俺がトップレベルで好きな声優さんだったのでいや石川カイさんはマジで嬉しいですねはーいいや辛くね本当にいいですねでまあそんなわけで登場する二人の分裂鬼なんですがあ炭治郎はですね一人で そんなのに勝てるわけがないなということでちょっとやばいなと思っているとですねえついにですね同期のゲ野が登場しておりましたということでえということで何やら銃らしきものを持っているんですよねえ本当に鬼殺隊なのかって感じでまあゲン野が参戦していくんですがまあリボルバーのようなね銃でボンボンと鬼の首を撃っていきですねえ日輪刀でとどめを刺しに行きますということでいや今回ゲ野がねめちゃくちゃか かっこよかったんですが、あれということで、しかし、この鬼たちは首に隙がありすぎると、むしろ切られに行ってないかということで、え、玄矢はですね、してはいけないことをしてしまいます。ということで、今回さらにですね、分裂鬼が、まあ、登場するわけなんですけども、こんな感じということで、いやー、今回ですね、鬼の首っていうのは、むしろ相手にとって有利なポイントなんですよね。え、分裂するための条件なんですよ。はい、ということで、こいつらはですね、 ねマトリョウシカのようにですね、えー、首を切るとですねさらに増えていきますよということで、えー、しかもですね切られたことによってさらに若返り、えー、強くなっていくんですよねはいいやちょっとやばいなーって感じでねということで登場した鬼見ていきたいなと思うんですけどもまずはこちらの鬼ということで、えー、分裂鬼のウロギでございますでこちらの鬼はですね鳥のような鬼でしてね主に声を使って攻撃してくる鬼 となっておりますねえマジで波動砲みたいな感じで口からねえ放ってくるんですがいやなかなか強い攻撃なんですよねいやめちゃくちゃかっけーって感じでねてか炭治郎があこの鬼にめちゃめちゃやられていましてねいやまずいねって感じで次回どうなってしまうんだって感じなんですがいや今回ねこちらの声優さんもですねえ豪華だよということで声優さんがですね竹内俊介さんとなっておりますいやあのオラフ のの代目の声優さんだよといううことでで喜びあふれる演技っっていいのが非常にたたまらなかったんですよねいやー、ちょっと、ウロギの方もね、かっこよかったね。いや、私好きですね。はい。で、続いて登場した鬼がですね、こちらとなっております。え、アでございますということで、え、こちらの鬼はですね、え、主に槍を使って攻撃してくる鬼でしてね、え、パワーが半端ない鬼となっております。なので、まあ、力で結構ね、ご利用してくる鬼なんですが、 あジャージのような姿ですかさず槍っていうのをぶん回してくる鬼なんですよね。 はい、剣やがですね、早速やられてしまっていたんですけども、まあ、大丈夫なんでしょうかねということで、まあ、次回心配ですね。いやー、ー哀絶めちゃくちゃかっこいいですね。なんかね、体育会系の鬼ですよね。はい。で、そして今回声優さんが、まあ斉藤宗馬さんとなっておりましてね。えちなみに配球の山口なんかを演じられてる方ですね。いや斉藤宗馬さんはいつか鬼滅の方に来ると思っていたんだけども、いやー今回こういう 形で来られてですね非常に嬉しいですねやっぱりイケメンの鬼なんで本当にねかっこよかったですねはいということでまあ今回登場した分裂鬼っていうのはまあ喜怒哀楽ということでこんな感じなんですけどもいやーめちゃくちゃかっこいいですよね、えー、皆さんはどの鬼が好きでしょうかあ僕はですね愛説が一番好きなんですよいやてかどれもいいですよね皆さんはねそれぞれ推しが変わってくるんじゃないかなと思うんですけどもはいということでそんなわけ でですね場面っていうのが、まあ、遠くへ飛ばされてしまった無一郎君へ移っていきます、えー、急いで鬼の元に戻ろうとする無一郎君、えー、しかしですねそんな中雑魚の金魚に襲われている少年コテツ君の姿が見えます無一郎君はですね本体ではないから助ける必要もないと、えー、殺す必要もないと判断し、えー、すかさずそこを離れようとするんですが、まあ、ここで巡ったのが炭治郎の言葉あ人のためにすることは巡り巡って自分 自分のためにということで、えその言葉がですね。頭から離れずえ、こてつくんを助ける決断をします。ということでえ、今回ですね。めちゃくちゃかっこよかったんですけどもまあ、邪魔になるからさっさと逃げてということで、いやーちょっと時等くん、キャラがどんどん引き立っていきますね。や時と無一郎君のね。やっぱり柱としての姿っていうのがめちゃくちゃかっこよくてえ、今回のね。霞の呼吸がね。本当にもっと見たいなって。 ぐらいかかっっこよかったで、すよねはいで今回ですね、前回あんなに馬鹿にしていた6 1君に助けられる小鉄くんということで、皮肉的な表現っていうのが効いている描写でねえ、非常に最高でしたね。結局助けられてしまっているんだよなーって感じで、柱っていうのは重要なんだよなーって感じで、まあ、刀冶っていうのは自分の身をね、守れないっていうところに、まあ、皮肉表現がね、ちょっと加えられていましてですね、ちょっとね、いい描写でした。 ね、はい、ということで、今回はですね、こんな感じでね、まあ、第3話終わったんですけども、いやー、3話ね、見どころが多すぎたね、ということで、まあ、戦闘も始まったし、えー、いよいよですね、次回やばそうな展開が続きそうですね、ということで、まあ、次回なんですけども、こんな感じでございます。はい、第4話、時トークンありがとうでございますね、えー、襲われる刀火事果たしてどうなってしまうのかということで、 まあ、4月の30日放送でございます。いやー、次回もですね、先行見どころ新まとめ早めに作りたいなと思うんですけども、いやー、ジでおもろそうだね、第4話ということで、ゴールデンウィークでの放送なんでね、まあ、皆さんゆったり楽しめそうで最高ですね、ということで、皆さん高評価とチャンネル登録ぜひともお願いします。はい、ということで、感想コメントなんかも皆さんぜひともね、お願いしますということで、いやー、第3話最高でしたね、はい。 ということで皆さんまた次回のとこでお会いしましょ う, うっばー